皆様、改めましてこんにちは。今年のお祭りでは、えー、マスクを新調い た, し, ま し, た<笑>、はい、しっかり2枚しておりますので、マスクをしながら大きな声を出させていただきます。 掛、はい、け声をかけさせていただきながらいつものように踊りたいと思いますえここしばらくこのマスクを二重につけた練習を繰り返してまいりましたのでまるでコーチトレーニングのようでした<笑>、はい、踊るたびに皆さんみんながメンバーが倒れていくというかこんなにも酸素が大事なのかという感じでえ練習してまいりましたのでえ今日も精一杯演舞させていただきたいと思います えー、皆様本当にようこそおいでくださいましてありがとうございますそれではまいりましょうか笑顔の花咲かせましょう Thank、hey. you.